こちらになりますはいどうも料理のみさんりっちでーすはいということでですね私まだ一滴も飲んでないんですけども一滴も飲んでない時に作る料理といえばシコシリーっでございますちょっとね涼しくなってきたじゃないですか一番食べたくなる料理って皆さんなんでしょうか寒くなってきた時期に食べたい料理 ポトフです、ね、ポトフですすねねポポトトフフよってね野菜とかソーセージをぶち込むだけの料理だと思ってると 思, 思, い思うんですけども実際はそうなんですけど今回はですね至高のポトフでですねねあのちょっと、ね、ポイントがありますポイントさえ押さえておけば一段とうまいポトフができるんです本当に美味しいポトフっていうのを皆さんに伝えていきたいと思いますリュウジのバズレシピ 材料紹介いきます、はいえっと、僕は一番ポトフ何が合うかって思ったらキャベツですねキャベツこれね丸々半玉分この状態で売ってるのもあるんでねあとね玉ねぎ中サイズぐらいの1つじゃがいもこれ2つあるんですけどもこれ2つで 300g ぐらいなんですけども 300g 使っていきます皮付きで使いますからね皮も美味しいのでポトフの場合はニんもこれ2つで 300g 丸々皮を付けたまま使いますベーコン で、これ、ブロックベーコン使ってください。ソーセージでも大丈夫今回ね、220g の塊がありましたので、220g。お好みで、お肉感もっと欲しいなっていう方は、ソーセージなどを入れていただいても結構です。これ、ニンニクです。丸のまま3かけ。チューブじゃなくて、その丸のまま使ってください。丸のまま煮込んだ方が、このニンニクの香りと味がすっごいスープに染み渡りますんで、はい。ニンニクが好きな方は、もっと入れてもいいです。はい。 はい、といととうことでやっていきたいというのは、まずね、煮込み料理なんですけども、野菜のうまみをスープに移して、そのスープごと食べるっていう料理なんですけども、煮ている間ですね、すっごくお部屋とか暑くなってきてしまうんですね、蒸気とかで体が暑くなってくるんで、自分をやっぱり冷やしていかないといけないと思うんですね。はい はい、麦茶とかでも大丈夫です僕はちょっと黄金色の麦茶を飲みますはいじゃあはいあポトフ煮込めるキャベツですねキャベツはですね最初にこの芯の部分切るでこんな感じにします半分8分の1に全部していきますねはいポトフっていうのはねお野菜はなるべくね大きく切って煮込む方が美味しい えー、具材感がね、えー、たっぷりとれます、ね、お野菜の味を楽しむのがポトコの醍醐味なんでね玉ねぎなんですけども頭を切り落としますはい僕ね普段ねケツ切るんですけども今回ねケツ切んないですきれいにねあの、剥いていきます丸ごと使うんで皮はね厚めに剥いていきますねはい剥き終わりました茶色い部分だけを削ぎ落とすようにしますこの芯残っとく当分するんですけどもこんな感じでまあ こいいつつがなななぎになってるのでバラけないんでけすねちょっと玉ねぎも8等分にしましょうかこんな感じちょっと8等分に今回していきましょうこんな感じではいあのまあなんかちょっとりんごみたいりんごみたいな感じですね、はい、じゃがいもちゃんと皮までたわしでこすって洗ってありますんで大丈夫ですで目があったら取ってくださいね半分にしてもうこんだけ報告くしてねこれはねおいしいんですすごくね このまま炒めてこのまま煮込んでほっくほぐの状態にします皮はあの洗ってもらって先っぽ切り落とします切り落とします半分にしちゃうとりあえずおストンってこいつは半分に切るでこっちも半分に切るはいはいこんな感じですねにんじんもまあ8等分、はい、こんな感じ厚めにいきます大体1ンチこんな感じ厚く切った方がね美味しい ちょっと具材感が出たほうが美味しいんで ね, ねこんぐらいあればいいかなあの焼きの工程入れていきます必ずやってください至高のポトフこれが至高なんですねフライパン温めますオリーブオイル適量、はあ、これね適量です、はい、その都度あの油を足していきますできればねテフロンのほうが焦げつかなくていいかなと思うんですけど使う鍋用意してください一番大きいこの厚手の鍋を使うんですけどもご家庭の一番大きい鍋っての一番大きいフライパンとかでも全然平気ですキャベツから焼いていきます このフライパンだと4つ全部入るような大きさになってますのでこれでよく焼いてですねキャベツに焼き目をつけていく香り高くなります今回は中に火を通すんではなくて表面に焦げ目をつけるのが、えー、ポイントになってきますのでちょっと強めの火をつけてあげると焦げができやすくなります野菜を焼いてスープにするっていうのはスープサッカーのですね えー、有賀香織さんという方ちょっと仲良くさせていただいてるんですけどもその方に教わりました、えー、今回は有賀さんの技術をストフに紹介させた、えー、ものになります有賀さんの書籍の URL 載せておきますんで見てくださいあの方のスープーめちゃめちゃ美味しいそしてほらどうですかこれですよお味しそうでしょこれこれがベストの、えー、焼き具合です えー、非常に、ほらほらほら、どうですかいい焼き目ついてるでしょうはい、これをね、両面に焼き付けていく。今回の、ね、ポトフのポイントでございます。焦げ目が、いい香りがまたするんですよ。裏側、どんな感じなこんな感じになってますね。両面焼けたら、こう、入れていきます。まあ、あこんな感じで。はい、こんな感じ。はい。また引きます。はい。で、キンします。 バターとかで も, もう焼いても大丈夫ですよ人参はね両面焼かなくても表面が焦げができたらだいぶ大丈夫なので人参の場合は片面で大丈夫です強火と中火の間ぐらいこんな感じどうです焦げ目がいい味だすつんでほらほらほどうですかお鍋の方にねお鍋の方に入れていきますシュートしていくいいいですねじゃがいももえこの片面だけじゃがいもをね丸ごとやっちゃうとクッとしてねすごく美味しいんでね 玉ねぎも一緒に炒めちゃっても大丈夫ですはい揃ろえていただいて焦げ目をつけていく感じですね少しオリーブオイルまた溶かします玉ねぎがねいい感じに焼けてくるのこうやって玉ねぎに柔らかくなってくるので崩れたりすると思うんですけどもまあ別に気にしなくていいですで焼いていきますあほらほらどうですかこういう色が出てきたらじゃじゃがいもッ OK こんな感じでということで玉ねぎも焼けましたんで玉ねぎもえこっちに入れていきます ああもうないで平気なのでこのベーコン焼いていきましょうえ、いたくだねこれそうでしょうかあいいですねいい焦げ目がついてきましたねあいいですね下から出た油ベーコンの脂身っていうのは全部スープに加えていきたいんで最後にベーコンになるとこんないい返しをカリッとね焦げ目がつきましたらこ う, こういうこういうところにねのっける系で最高のポトフを約束します皆さんにんにく皮ケツを切り落として、えー、潰してあります潰したにんにくですオリーブオイル少し足してください炒めて香り出します じゃがいもと玉ねぎを一緒に炒めちゃうんですけどそれと一緒に炒めちゃって大丈夫です丁寧にやるんだったらこうやってちょっとオイルで油玉に作ってもらって中火ぐらいでね全体にねこの茶色の色がつけばあの、入れちゃってくださいはいフライパンに入れちゃいますこれなんでフライパンに入れるかっていうとフライパンに残ったえー、と野菜の焦げたかうまみとかも全部ここに移し込むからですはいこの 水を全部入れていきます、ね、1リットルと 400cc なので結構ねひたっとなりますよコンソメですえー、と、お野菜 と,、えー、とベーコンも入ってるんでうまみはかなり出るんですけどもやっぱりねこれだけのスープを作るってなると少しね、えー、コンソメは入れた方が味が決まります、ね、大さじ1杯小さじで、えー、3杯分入れていきます、はい、これでねベーコンとかでは足りない肉のうまみを、えー、入れていきます お塩なんですけども、えっ、ー、と、小さじ1よりちょっと、えー、少なめぐらい。えー、小さじ弱ですね。このあたりで、えー、入れていきます。蓋をする前に沸かします。あくまで待ちました。かなり沸いてきたんじゃないですか。野菜疲らしてください、ね、これね。アクはね、あの、取らなくていいです。アクもね、野菜の旨味が詰まってるんで、野菜とかベーコンとか旨味詰まってるの で, で、あとは野菜中心なんだよほとんど出ません。これえー、弱火に落としてください。ちょい強めの弱火ぐらいな感じにしてください。蓋します。弱火で20分。 はいではですね、えー、できましたので30分経ちました30分煮込んだのがこちらになりますおー20分って言ってたんですけども30分煮ました30分煮込まれるこのあん感じにならないので鍋にもよるんですけども水の飛び方で鍋によって違うので味見してください好みの塩味じゃなければ少し水を追加したりとか無水だと思ったら塩を足したりとかしてくださいもう少し塩入れます はい、芯ごと入れてるんですけども芯もねすっごく美味しいのこれ立派な人参だからねこんな感じですかね玉ねぎはねもうねほろほろに崩れてるんであ黒胡椒。ょ全体的に振りますはいスブマスターとこれね必ず入れてください必須ですねこの縁にちょっと盛ると、はい、これ好みなんでパラパラっとね最後にかけてあげると そうきれいな仕上がりになりますので、ね、至高のポルトの完成で す, 成です、まあ、ちょっとまあこそんなにね洒落た料理じゃないんですけども、まあ、ちょっとね僕が今ちょっと盛り付けがね結構きれいにいったんでねいただきたいと思いますいただきますじゃがいもからそのままじゃあちょっといただきますこれはうまい こんなにしみんのかなっていう感じですねお砂糖入れてないんですけど野菜の甘みがすごいギュッとスープに詰まっててめっちゃうまい甘みの乗った玉ねぎうまいでしょトロトロこの人参はこの粒マスタード これ全部の具材が全部スプーンで切れるんですよ人参のね味がねたまらんのですよもうほろほろなんですよベーコンもまあちょっと粒マスタードですかねすっごくやらかいキャベツ崩れんぞスプーンで一番このスープを吸ってる野菜なんですねお前がナンバーワンだ。この芯の部分でさえも スプーンで切れちゃうっていうね煮込むとこんなうまいんだともしねえっと物足りないなっていう方は塩少し入れていただいたりとかまあおお何か オ, イオリーブオイルしていただいたりとか何でも好きにしていいんですよとってり感が欲しいなっていう方はあの最後にの仕上げにバター1かの料理のポイントをね食べてる時に言ったりするんで食べる時も見てください野菜の全てが生きているもっと味染みさせたいんだったらもう一晩寝かせてもいいです はい、間違いない今までで最高のポトフをお約束します、ね、4人前でいきますからぜひ皆さんやってみてくださいあやっぱ玉ねぎの焼けた香りって一番いいですねあのキャベツもすっごい良かったんですけどもちょっと飲める野菜の焼けた音それに耳を傾け て, てください天然素材のねオーケストラなので。